こんにちは、小木植一です、うん。いつもですね、フリートークでいろいろな概念とかテーマに沿って喋ったりするんですけれども、うん、今日はあの、感情の整理を助けてくれるアイテムをちょっと紹介してみたいと思うんですね。うん、で、例えば、感情カードとか、言語カードとか、うん そういったふうに呼ばれるアイテムがあります。それは、特にその、発達障害とかがあるお子さんを持っている方であれば、まあ、何度も聞いたことのある方多いと思うんですけれども、なかなか自分の気持ちをうまく伝えられない。あるいは、コミュニケーションがなかなかうまくいかない。そうしたような関係性の中で、その感情カードというものを使って、コミュニケーションを円滑に進めていくということが行われたりするんです。で僕が最近手に入れた感情カードの一つが、この、気持ちのリテラシーという本に紹介されている付録、 だったんですねこれはさまざまな感情というものを上手に表現できない人に向けた自分の感情をこうやって整理したりこういうふうにつかむことができるんだよということを紹介しているものなんですけれどもその中にですねこういった感情のカードが付録で付いているんですよこのカードもですねあの非常に、まあ、シンプルなんだけれどもまあ使い勝手がいいものだったりするので僕もちょっとあの最近プライベートでいろんな人の話を整理する際に使ったりしていますちょっとあの試しにやってみましょうか はい。というわけで、うんえー、ここからはインターンのヨシピーにも手伝ってもらいます。よろしくお願いしま す, います。はい。この感情カードはいろんな感情が書かれています、うん。悲しいとかですね、楽しいとか。うん 怒りとか不安とかいろんな感情が書かれてるんですけど、この感情カードを自由に使ってコミュニケーションを豊かにしてくださいというものなんですね。使い方は決まってるわけではないんですが、例えば使い方の一つ、他己紹介と自己開示に使っていきたいと思うんですね。例えばこれをシャッフルして半分渡します。で、半分持ってます。で、はめましての関係性がいてワークショップをする際に、それぞれがグループで 自己紹介をし合う、うん。で、その自己紹介をしたことを受けて、うん、えー、その相手を周りに紹介するというものを使うんですね。例えば、うん、ヨシピーから紹介を受けた、うん。ヨシピーから自分のことを説明を受けた。そのことを僕が周りの人に説明をする。うん、僕がヨシピーに説明をした。そのことをヨシピーがチキさんはこんな人だよっていうことを説明する。うんうん、それを、 プロフィールとか、あるいはどんな仕事をしてきたかっていうような、そうしたような多項紹介の場合で使うというよりは、ある意味では自己開離。どんな悩みを乗り越えたり、どんな葛藤を抱いたりしてる人なのかっていうことを紹介しようといなのがですね。で、僕なりの使い方は、パッと出して、カードをパッて出したときに、もう自動思考。 パッと浮かんだものをエピソードとして相手に伝える。そうしたことを交互に繰り返すことによって、ある種の本音というものをこう引き出していくというようなことが、まあ、できるものです。例えばちょっとやってみましょうか。僕からいきますね。いや、の、そうですね。最近あの、3月までに締め切りが7つぐらいできてしまいまして、ちょっとそれのことを考えると、わあ先々大変そうだなって思いますね。うんうん、はい。なるほど。ヨシピーはは、ヨシピーのは、 楽しい。そうですね。今、この場に、YouTube に出ていることが楽しいって感じてます。<笑>はい。本当です。で、もう一個。恐れ。そうですね。さっきのと重なるんですけど、僕が恐れるのは、やっぱり人前に出る仕事なので、過剰に叩かれるのではないかとか、自分が何かを間違えて発信してしまうんじゃないかっていうことは、常に恐れてますね。よしぴー。はい。よしぴーのは、緊張するです。 人前で話すときとか、あとは初めての人と話すときとか、結構ドキドキして緊張してしまうときは多いです、うん。はい。今も緊張して今も、はい。楽しみながら緊張もしてます。はい、ということをこう話しながら、えー、例えばタコ紹介に使う。レ、うん、シピは今日はとても緊張しています。でも、こういった場所に来ることがとても楽しいと思っています。っていうのを学校で紹介すると、うん、ああ、なるほど、そういった人なんだねっていうことが分かっている。あるいはこうしたカードというもの、うん、タコ紹介だけじゃなくて、うん、例えば友人とか、うん、あるいは まあ、ある種の友達同士とや身近な人との、えー、セッション、カウンセリング。あるいはそのカップルなどが家に帰ってきて、うん、まあ、同棲してる人とからね。その日、一日どんなことがあったのかということを説明するときに、うん、カードに沿って説明をしていく。うん、で例えば、えー、片方が全てのカードを持って、今日僕は一日どんな日だったのかということを、うんえー、家族やパートナー、あるいはカウンセラーに説明していく。うん、今日一番緊張したのはこういったことでした。うん、今日、 怒ったのは、こんな嫌なことがありました、うん。電車の中でこんな人を見かけました。うん、こんな嫌なことがありました。うん、ノーっていうふうに言いたかったけど、それが言えなかったです。うん、みたいに、そういった自分の感情の整理のいろいろ話したいこと。うん、やっぱり、話したいことは山ほどあるけど、時間がないって人に実は向いていて、一個についてエピソード30秒ずつでポンポンやっていくと、だいたい10分ぐらいで、その2人ぐらいだったら、その日あった1日をシェアすることができるんですね。うんうんうん 単にエピソードをシェアするだけじゃなくて、感情をシェアすることができる。うん、その感情を話されているときは否定をしない、うん。この感情カードに加えて、実は、荒いカードというのがあったのが、うん、カード。はい、ユニークなんですけど、荒いっていうのは味方だよっていう意味ですよね。うん、でも相手の話してくれたエピソードの中で、特にシンパシーを抱いたりしたものとか、わ、うん、かるよって言って、自分が今度は話したいよ、そのエピソード、うん、っていうことがあれば、うん、こういったカードで引き取ることもできるわけですね。うんうん まあというような感情カードを使って日常のコミュニケーションをちょっと豊かにしてみる。このカードそのものでもなくても大丈夫ですので、ちょっと身近な様々なカードのサンプルを手に入れて、まあ仲間とか身近な人と試してみると、意外な自分や意外な相手の姿が見えるかもしれません。ぜひともやってみてください。ありがとうござい ま, ざいました。あり小木一樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。